よしゆきビジョン iPhoneSE です設定バッテリーバッテリーの状態バッテリーに関する重要なメッセージ お使いのバッテリーは著しく劣化していますバッテリーが著しく劣化してしまいました東京駅です アップル丸の内に向かいましょう アップル、丸の内に到着しましたバッテリー交換をお願いしましょうバッテリーを交換しました バッテリーの最大容量が 68% から 100% に回復しましたまた標準のピークパフォーマンス制度にも対応して iPhone 本来の処理制度を取り戻しました最大容量の目安は 90% を下回ると iPhone の駆動時間が短くなり始め 80% を下回ると処理性能が落ち始め 70% で限界という感じでした最後に iPhoneSE のバッテリー交換の 流れについて解説しますアップルサポータアプリで予約を取りアップル丸の位へ向かい iPhoneSE をストアの人へ渡して50分ほどでバッテリー交換 iPhone を受け取り代金を支払い 5940円という流れでした以上 iPhoneSE のバッテリーを交換してもらうでした